なぜアメリカ人の子供は3歳になると日常会話を自然に話せるようになるわけを5年以上の歳月をかけて研究してまいりました。国際語学研究所はアメリカ人の3歳の子供が英語を話せるようになって わけを解明いたたししましたその研究の結論は赤ん坊はまだ言葉を話せません赤ん坊に歯が生えてきて歯が生えそろい物を噛めるようになると母国語の言葉をアメリカ人の2歳の 子供は徐々に話し始めるんです世界中の赤ん坊は2歳になると自国の言葉を話し始めます歯で物を噛む口の動きで世界中の子供の「脳が生まれた言葉を覚え 生まれた国のの言葉を話せるようになっていくのです2歳のアメリカ人の子供がこのアメリカ人のものを噛む噛み方を覚え2歳の子供の脳が英語の言葉を覚えたのです2歳の子供の脳が英会話を 覚えた同じ覚え方で英会話を教えるのが、感で覚える英会話の勉強法なのです。アメリカ人の2歳の子供が英会話を覚えた同じ覚え方で英会話を覚える勉強法なのです。